もしりでしょ楽しみ、えー、ようこそ、チンブラパークへママ、こいつ、キモい人の夢を形にする仕事をしたいと思い、ここに応募しました。うん。ふぅー。熱風が、骨肉に染み渡るなー。どの足りねえ、クソラ 物の流通を円滑にすることは、あらゆる人や仕事、つまり社会全体にとってとても重要であると思います。あら、そうですかいちゃいちゃいちゃ。いごくからペーラー。<笑>やはり人との関わり、特に異性とのコミュニケーションは人間の心を豊かにすると思ったので、この仕事を通じて人々が健全な精神を養う手助けをしたいです。なるほど。はじめまして、お隣ですかえ ないヘラヘラして気持ち悪い私を甘く見るなフム。ふぅ ねえな、殺し屋の刑人。